こんにちらーす。中までたっぷりちはやです。ちはやが偶然発見したバグやってみたいと思います。俺バグなんか一切発見したことないっすよ。えー、なんですり抜けんのそれ。すげえな。えー。でも、ゴールできなかったけど。<笑> これ落ちたら詰だよね<笑>えーっと俺は全くこのバグを発見してないんで別のちはやさんなんですね<笑>続きましてはこちら二度とやりたくないコースえ なんかこれ高さ変だよねえっ嘘全然進まねえええー、<笑>二度とやりたくないってそういうことじゃあ倍速でブワーって流していきますよ もうクリアでしょこれクルンできないんだよこれ多分なんだけど高さがね 0.8 くらいしかないんだろうねいやうそあのうんーと高さが1ないから 0.8 くらいしかないんでしょう多分そのせいであの、クルンができないんでしょうねきっとねーークルンするほどのあのつまりジャンプするほどの隙間がないってことですね ベストタイム1秒嘘だ。え、見て。いいねランキングのとても難しいが、こんなにスピランで埋まることってかつなかったんですよね。一体何が起きた今スピランブームなのかなすごいですね。ちょ、スピランこんなに入れなくても大丈夫。えー、コーダさんのコスさんじゃん。ちょっと見てみましょうか。ちょっとやってみましょう。とても難しいで、13位おめでとうございます。すごくね。 こと。おお、いけそう。<笑>でも、めっちゃむずそう。よしょいー、オッケー。多分三十回くらい死んだわ。<笑>これは一発でクリアできる人はなかなかいないだろうな。じゃあ、いいねランキングの難しいの第一位ってみましょうか。 We come, we jump, we love. とても平和そうなタイトル。1の1ですね。スーパーマリオメイクー。コ イ, インがここは緑の悪魔。おお、思った通り。よ<笑>い<笑>速攻捉えますね。これが もう一回聞きたいな。<笑>全然違う声だ。<笑>誰かな<笑>逆にね。ユーイゴー。入りましたね。クリア率が妙に低かったんですよね。なんででしょうね。今んとこ難しい要素は。食らったけど。 そんなにないっすよね。クリボーに会ったぞ。クリジェンヌかな。クリジェンヌとかいたな、マリオ RPG に。クッパ軍団のうちの一人ですね。でクッパ軍団のうちの、クリボーのなんかね、魔術師みたいなやつがいたんだよね。それがクリ、クリジェンヌっていう。でも、次と戦うことはなかったかな。そのマリオ RPG においては。 あ、取られた。ここでカエルマリオ。このカエルマリオはマリオ3か。あんま使わなかったな、マリオ3の時に。かわいそうだけど。ちょっとジャンプの音が普通のマリオよりでかいですね。どうでもいい情報だけど。<笑> これかなんかありそうおーおーおおそうなったおっえっ、ー、こんなのあんだ知らなかった入れね俺これ初めて見たわのこのこマリオほほ氷だから気をつけないと入れたこれはラッキーステージですね 入れね、こう乗れる<笑>普通にミスる中間あるとはいえねできれば死にたくないですよねフラグだった<笑>フラグだった よしオッケーん nada。んなんだ 特に分からない謎の矢印危ねえ死んだと思った今これはドクターマリオがやったことはないです歴代順マリオでも飛ばしちゃったんだよねちょっと機材の不調がねやっぱきついっすねどっかであれがあればいいんだけどな何て言えばいいんですかおおお前そんな大ジャンすんのかすげえな DS とかで変えればよかったんだけどね。これも入れないですね。結構ワリオとかだと DS 売ってるんですよ。ダウンロード版が。<笑>そういうのがあればよかったんだけど。<笑>ここで T.O.C. ドルス、ムンチックポス。<笑>結構さ、いろんな投稿者さんのタイトルとかに、なんだろう。ファントムジャンプとか。 t ヨしとかって抱えてるとちょっと嬉しいよね。アドが見てくれてんのかなみたいな気分になるよね<笑>。いつも心の中でありがとうって言わさせてもらってますけど、急に速くなったうわーここ乗れますね。このジャンプも懐かしいな。昔あったヨッシーの、えぇ、ー、ヨッシーアイランドだっけヨッシーアイランドの時のジャンプ音、こんな感じだったよね。おーいえー。 <笑>言いたかっただけですけど今のことわざのあとを全部イエイにするって面白いっすよね言わないけどさ恥ずかしいからえー、でも帰ってこれるんだなー<笑>でも出てるうよさまた巨大マリオさらに巨大なメットをかぶった状態でこうやってブロック壊していくと ワリオランドを思い出すわ。ほっ。オッケーワリオランドはね、B ダッシュで壊したんだよね、ああいうブロックを。思い出すわ床があるのに溶岩に沈むクッパ。んなんでだなぜだ な, なんか下にあるなクッパが落ちていく前の下何かあるぞなんだ何かがあるな何かがあるけどちょっと分かんないっすねバネバネのようにも見えるけどドクロなんだキノコかなんか丸いものが見えるんだけどええー、分かんねえわ<笑>分かんねえっす 赤放題赤放題だただ、ちょっとこっから、あ、見えたね。赤放題ですね。なるほどね。赤放題の上だと、一緒に落ちちゃうんだね。クッパは、その、床より、下にいる判定になってるってことかな。足が。へー。 P、スイッチを踏むとなぜか一方通行を無視できる謎現象一体待たなきゃダメですよねえ<笑> えいやいやいや何もできませんでしたけどおっおおこれはどう判定する踏むとっていうことじゃないよねたまたま踏んでいるだけで多分押し出されてるのは別の理由がありそう。 頭の上にブロックがあるからとかそういう感じじゃないかなって気もするけどなぜ抜けられるのクリボーは抜けられないのにおおーこれはなんとなくでも分かるかもクリボーにはジャンプするっていう能力がないからだと 自分は想像するんだけどさあいかがでしょうかかなり見当違いのこと言ってんのかなじゃあこれラストにしましょうか黒い敵を回避する歩き半自動うぅうぅうぅうぅうう う, う, う, う, <笑> う, う, う, うすげえパーンパーパパおーおぅもうちょいいきます<笑>もうちょいやりましょう閲覧注意メガメガ観覧注意になってるけど閲覧注意 キープ上。キープ上。そのうち多分、P が踏まれて、ああ、そういうことか。あの、雲が消える瞬間のあれね、チカチカを閲覧注意と言ったわけですね。なるほど。 合全自動<音楽>どんどん加速していって。 おおー、右に持ってかれて、乗るんだけど、クッパじゃなくて、スルーして、落ちてゴー。おお、すげえ。お、マリオナンバーワンがなかった。<笑>チャンネル登録をおすすめでない方は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。